サファケーションピット来ました早速見つかったねこっちに来るかな仲間と合流だね キラーはどこかなうーんキャンプしてるね耐久切る前に助けよう何、うん、とか言うよ入ったね頑張って逃げて クラウンはきついよなーありがとうメグまたキャンプしてるかな仲間は救助行ってない 体力的にもう突っ込まなきゃダメだやっぱり仲間行いってないなワンちゃん僕が切られて交代狙いたいたいテイク逃げろみんな近くまで来てくれてたのか まずいな一人落とされてしまうおタゲが変わった最初の仲間なんとか逃げれたみたいだねいたいたこの治療は大きいな。 押そうとして切られちゃったキングアーカイブかな服装向きが違う。 ごめん助けられないあれこっちつけて大丈夫だったっけまずいなー発電機固まっちゃった。 はじめからこっちに固めるつもりだったなーできるだけ発電機ないように逃げようおおキングやっぱりこっちまで追ってこないな ありがとうキング左側でチェイスしてるのかこっちのきに来る前に少しでも回そうめぐ来るぞ逃げろ こっちでやられるわけにはいかないから遠くへ逃げよう追いかけてこないよなー治療しなきゃ回しに行けないうわぁ、キングいたの治療ありがとう 今はもう一人がチェイスしてるのかなあっちでやられちゃったか少しでも回そうなんとか奥まで逃げたいな まずい前から来たついてきてくれればなーオーラかしかできないからみんなどこにいるのかわからない 絶対あっちでやられるわけにはいかないから立て直したいんだけどなースティーブおうめぐいたのか心音が近いまずい逃げようめぐ、ね、大丈夫か キングをわれてたのかこの距離なら左奥行こう今は治療いらないメグこっちつけようんフック近くにいなかったキラーが戻ってきても ゴリ押ししようキングもアドレナリンあったんだ私はこっちるわ俺は右側開けてくるうわーやっぱあるよなー開けたらノーワン探そう待ってろよ今探すから 目の前にあったキング今から向かうから耐えてくれゲートから離れてるから耐久前に助けて距離を縮めたいバレたなら行くしかないナイスメグトンネルするか しまったメグだ全然間に合わないデッドハード持ってないか今俺が負傷したら救助できなくなるキングストライクあるのか ちょれとミレミレになる。メグまだ釣られてないから、目の前のゲート向かってほしかったな。こっちで切られるのはまずい。いちかばちか助ける。 よし行けるミスターキングブロックされてるキングは逃げれそうだね不滅間に合わない 4キングを助けた後一歩引けばよかったなー。